野焼支援ボランティア阿蘇ジオパークジオガイド高島信さん阿蘇高岳の登山に訪れた際延々と続く草原の美しさに心を打たれ退職を機に阿蘇への移住を決意する現在阿蘇ジオパークのジオガイドを行いながら 草原維持に関するさまざまな活動を積極的に行っている。福井県です。はい。あその高だに登るりに来たときにですね、あの瀬の元の方から、うんえー、こちらを見た時のすごい雄大なあの草原を見てですね。 素晴らしいなと思ったのが最初のきっかけです年20年ぐらい前ですねであと実際にここに決めたのはですね、えー、山とか自然がたくさんあってしかもあの生活の場がすぐそばにあるというこの両方揃ったっていうのがですねなかなか日本中探しても見つからなかったんですよまあ 最初は景色だけが素晴らしいなと思っておったんですけど住むにつれてですねますます麻、ま、生、あ、は素晴らしいなとそれとこのカルデラとかですねその巨大噴火のこととか草原とかを知るに従ってですね日増しにまあ よ, くよくなっていると今もどんどんこれからも良くなるんじゃないかなとそんな感じですね。 ともかくですね、自然の中でまあ、日が日を模したりね、うん、あのそれから割ち切りて草を刈りますね。まあともかく楽しかったです。楽しかった。もう割ち切りなんか汗だくになってやりますよね。もうん、それがもう何ともこの中でね、この広いところで草を刈るなんてね、まずですね、えー、初めて会う人ですよね。顔も見てない人に。 突然大官房なら大官房で会ってねから行くわけですけどその会ったことない人にですね会う時の不安とワクワク感と両方がねで実際にこうガイドしますねあっちこっち行きますねお国へ行ったりあっち行ったりしますねするともうね大体喜んでもらえるんですよでニコニコして「ありがとうございました」って言われると。 で後からまたお手紙もらったりメールもらったりするんですよこんなすごいいい仕事はないなとまたこれも草原と同じ趣味と実益ともう重なってね非常にいいなと思ってますもう感謝してますも麻生には本当 あその草原はですねご存知と思いますけど昔はなくてはならないあの化学肥料がない時には大肥ですねそれから牛は軽トラがありませんから牛馬はみんな軽トラ代わりですよねですからそれの餌にもなるしそれから敷きとかですねいろんなものそれからあの屋根のかやぶきですねこれももうその前は 壁もまあ蚊帳だったということなんかでですねこの広い草原が、まあ、取り合いになるぐらい草が大事だったらしいんですよ。であの大正とか明治の頃はこれのまだ倍はあったっていうことですんでそのぐらいあの貴重な資源だだっったたんんでですすね要は宝だったんですよところが今もう畜産もちょっと衰退気味ですよね。 それからあの軽トランができちゃって牛馬もいいらないそうすると草原がですね価値が草原自体の生み出す価値っていうのがものすごい減ってしまったんですねで。放っておくと森になってしまうんで20年もするとそ林とかなっちゃうんでねこの素晴らしい草原を維持しようとするとですねお金にならないことでこれを維持していかなきゃならないんですね。 若い人は生活ができませんからなかなか後を継いでこの草原の野焼きをですねやってくれる人がいないんですね。で今ボランティアが相当の人数ね年間に1 0 0 0人以上はやってるんですがボランティアだけでもとても維持はできないんでですねあのいかにこの草原がまた価値を生むかというところにですね大きな課題が残ってますんでそれは今一生懸命 県も上げてですね、あの模索しているところですね。まあ、世界の農業はそういう課題をね、多かれ少なかれ抱えてますんで。まあ、一つは、あの、まあ、世界農業遺産の方でも取り組んでおられるね。えー、草原の堆肥っていうのは非常に、あの。 有益なあのバクテリアを含んでいるということでねそれが普及してくれるとまあ非常にいいなと、うん、あとはですねやはりこれだけの素晴らしい景色ですから見ていただいたようにねこれを観光にうまくいかせて地元にお金が落ちるようになるとですねまあそれは私はまあガイドもやってるんでなんとかそっちの方がねでもちろんこの景色が維持されて なおかつ草原がですね大事な宝に戻ってですね昔と違う価値がここについてですねさらにもうちょっと広がったり綺麗になるで草原の中に人々がバーッとこう歩いたりしてですねニコニコして笑ってねであの休み屋ではバーベキュー食べてというような姿も なってほしいです、ね、まあここの空気を吸ってるだけでもう高だですねここにいるだけでもあるだけで、ね ナメストに共有していただいて、で守るのにも一緒に守ろうねってなってくれるのが夢ですね。